左左左左左左皆さんこんにちはこんに、まねあのー、ちはレイハの光いい横浜支部青年部青年飛翔部 RHK メイドリームですいいいい本日は140人の仲間とともに笑顔あふれる<笑> 結束の絆と生きる喜びをお伝えしに参りましたどうぞ団結の演舞をご覧くださいよろしくお願いしますよろしくお願いします構え 顔を上げて見つめる先は横浜から世界へ目の前に広がる希望の海は情熱のステージさあこぎだそう RHK ベイトリー 一人が手を取り合って言葉ではなく思いはダンスに絆を育み過ごした日々が真心からの祈りとなる信念と感謝が折り重なれば。 c a l l o w 迷いの心を振り払う ありがとうございましたありがとうございまし た, ました RHK ベイドリブの皆さんでした大きな拍手お願いします